やっぱ女子アナみが強いのよ。あ確かに ね, になよねそうなの。もう今日女子アナミみたいな格好してきちゃったから。うん、そうだね。あみんなファッションチェックしたらせっかくだし、私さっきいじってもらったけど。<笑>ね、やめてファッションチェックするの。えなんでせっかく可愛いじゃんみんな。いじゃあサクヤさんからしよう。うん、私これあの誰だっけパフュームの誰かが着てたやつ。えーえー、パフュームになりたかった。カシーさんとか。髪型的にはね。ノッチさん、ね。うん。なんだっけノッチです。<笑>ノッチさ三平ですから。ら<笑> え、そんなことある。可愛 い, い, かわ い, い。ちゃんと黒が入ってるね。いい私はちょっとごめんなさい。ピンクは、うん、でもほら、見て、ここ、ここ見て、あここ。 あ、それ普段もよくつけてるやつそうやめての<笑>私物ねここね、ピンク、ここで補いました、マリアの、ね、ほんとだ、マリアのものをなんかあのほら、あのー、受験生が使う赤いシートとかで見たらピンクに見えてるんじゃない、今、あそういうあの、受験シー緑の、ね、シートとかから、回ってってカンペが出てるけど、ま 回, 回ってってカンペ、めてなんだよ私<笑>やってみようよ、じゃあ、回るかあら、挑戦的、<笑>なんかそんな回り方違うね、<笑>今日はありがとう。 <笑><笑>いいのー。ジャネルさんもやりなよ。え嘘う。流してくれるかな。うん。来てくれるよ。多分ジャネルさんにカメラを行くわよ。はい、うん。あ、エレガンス。あおーおー。う, ーうーん。はい。山さん。やばい。私でも待って。よろしく。<笑>あ、大丈夫か。ちょっと後ろあの小細工が高速力でま。<笑>高速回り。高速回り。じ<笑>ゃあ高速回り。高速回り。皆さんついてきてくださいね。行、はい、きますよー、はい。ライブでもやらない高速回転。いいぞー。 はいいかわい い, い,、はい、わ い, いありがとうございますい何のコーナーナこんな時間の潰し方ある<笑><笑>おさばけの話とかした方がいいじゃおさばけの話<笑>まあでも、ね、公式サイトで、まあ確かにはい、たくさん見てください<笑>そうなのよ、うんうん、ということでじゃあ、うん、本当にお別れのお時間ということで最後にはい、はい、一人<笑>